こんにちは、ともかです今日は禁断の日本でいうジャバラファイルのご紹介になりますなぜ禁断のというかは分かる方には分かるかと思うんですけれども今回は大丈夫だと思います作品はこちらになりますアコーディオンファイルフォルダーになりますえっ、ー、とお二人くらいの海外の方の動画を 参考にしたんですけれどもちょっと肝心のサイズとかが聞き取れなくて結局自己流で作りました<笑>まず外見はこんな感じになっていて今回は全てティム・ホルツさんのデザインペーパーで作ってあります裏面がこんな感じでボタンとして、えっと、アンティークのブラッツピンを 使っていますでここで留めてあって中はこんな感じで両脇がこんな感じでアコーディオンになっていてこちらもティム・ホルツさんのデザインペーパーで中の仕切りもティム・ホルツさんのデザインペーパーになっています。ジャバラファイル系のの皆さんの 作り方を見ているとデザインペーパーだけで作られてる方が多いと個人的には思ったんですけれども私前回の封筒ファイルの時もそうだったんですがこのなんか私こうしっかりしてないとダメみたいで私はこのデザインペーパーにクラフトボードをまた使いましたなのでかなりしっかりした 出来栄えになっていいると思いますここも何で止めようか迷っていろいろ試したんですけれどもアンティークのブラッツピンにしましまたでこちらのアンティークブラッツピンなんですけれども私の手で恐縮なんですがこんな感じで10個入りで540円ぐらいで売られていてすごく 可愛いんですけれども、残念ながらこのアンティークブラッツ瓶は廃盤ということなんですが、いつもティムホルツさんとかえっとモノリエさんというクラフトショップで購入しています。でこのブラッツ瓶もモノリエさんで購入したんですけれども、えっとティムホルツさんとか他にもいろいろすごく取り揃えてらっしゃるので、下の説明欄にあのモノリエさんの リンクを貼っておきますのでよろしければ覗ぞいてみてください。で話は戻ってこのアコーディオンファイルフォルダーなんですがこのクラフトボードを2枚使っているのでここで1枚1枚を水のりテープでくっつけていてでこちらの面はデザインペーパーで水のりテープが隠れてるんですけれども こちらのここの部分倉敷衣装さんの水のりテープが丸出し に, <笑>になっていてでここにティム・ホルツさんのデザインペーパーを貼ろうかなと思ったんですけれども意外に茶色に赤でちょっとここだけはテイストなんですけど可愛<笑>いいかなと思ってちょっとこのままにしてみました。 ちょっと気気ににななるる方は気になるかもしれませんどうでしょう<笑>であとこれプラッツピン割りピンなのであの足を隠すためにテムホルツさんのダイカットで隠してありますでここでゴムで引っ掛けて止める感じになっています 一応押し切りは4枚付けていて5個ポケットがありますで、今こちら中身が何も入っていない状態なのでこれから中に詰めていきたいと思いますはい、いろいろ詰めました結構重くなったかもしれないです<笑>では早速中身を紹介したいと思います まず、えー、と1個目のポケットの中には、ラドルチェビータさんのシリーズのものが入っています。中身をちょっと詳しく紹介したいと思います。まず、ラドルチェビータさんのポストカードになります。今回の絵柄はこちらです。あと、こちらのメモパッドが3枚と、あと、 ミニポケットメモの絵柄がこちらになります。あとステッカーがこちらになります。今回、ハロウィンちょっと間に合うかわからないんですけどハロウィンの柄があったのでこちらのハロウィンの柄も入れてみました。あとは マスキングテープのおす分けになりまして、こちらの絵柄と、こちらと、あと、ラ・ドルチェ・ビータさんの太巻きのマステと、あと、これはトラベラーズ・ファクトリーの限定のマスキングテープで、メトロのものになります。かなり可愛いので、使えると思います。<笑> で前にもお話ししたと思うんですけれども私ちょっと本当にマスキングテープを巻くのが下手でちょっとずれちゃったりとかしてるんですけどマスキングテープ自体に問題はないので<笑>なんかこのセリフちょっと得意になっちゃってるんですけど<笑>マスキングテープ自体に問題はないのでちょっと巻き方が本当に丁寧に巻いてるんですけどそれでも雑に見えてしまうというあの特技 なので<笑>あの、ちょっと巻き方が汚いいいのをご容赦くださいすいませんで今回マスキングテープをこちらのトランプに巻いてあるんですけれどもこれあのヨーロッパのトランプなので特にアンティークとかではないんですけどまあアンティークに巻いたら大変なことになっちゃうんですけど新しいものなんですがあのちょっとツルツルしていて日本のものとはなんか。 細さもちょっと細いようなあと文字もちょっと繊細だったりするのでマスキングテープなくなった後も誰かお友達におす分けする時とかに使えるかと思いますのでよろしければぜひ<笑>では2つ目のポケットの紹介なんですけれども、えー、と2つ目は海外チケットなどが入っていますまず 一つ目の袋が海外チケットとあとビンゴのチケットとあとクーポンとあとシガーバンドになりますで次が海外の使用済みの切手になります今回ちょっと柄が渋かったかなって自分で思ったんですけど<笑>ここのこの切手この切手なんですけど切り目の 脇に余白がついてるのって珍しいと思うので今回ちょっと入れてみましたで次がこちらいろいろ入ってるんですけど<笑>えとティム・ホルツさんのボタニカルのダイカットを5枚入れていますで2つ目のポケットの最後がティム・ホルツさんのミルクキャップのダイカットになります ちょっと私の中では今このティム・ホルツさんのダイカットのミルクキャップが可愛いいってなっています。で3つ目のポケットは、えー、と一筆線とあと海外の伝票になります。で一筆線の絵柄がこちらになります。 の伝票なんですけれどもまずこちらのドイツのチケットが2枚とあと数字のチケットがこちら2箇所にミシン目がどれも入っていますでこれ本当に可愛いのでおすすめですであとこちらは1箇所ミシン目が入っています で今回一番入れたかったのがこちらですイギリスの切符になりますこんな感じですごくかわいいのでこれは本当におすすめですあとはオーナーズチケットと伝票と ゲストチェック表とこちらも点票とテーブルのオーダー表とゲストチェック表2種類入れていますあと最後にこちらのアメリカの取り置き表のタグを入れてみましたで4つ目のポケットなんですけれども ポストカードと紙物を入れてありますまずポストカードがいつもの地図なんですけどちょっと今回こんな感じで可愛いい感じの絵柄と星座をあしらったものとあとボタニカルのものとこちらボタニカル風の絵柄になりますこちらの4枚と 今回のエフェメラはまず1906年のベルギーのツアーガイドと1961年のスペインポルトガルのツアーガイドあとこちら折ってしまって申し訳ないんですけれども1969年のシドニーの ツアーガイドなんですがそれを2枚で1961年だとまだ絵が使われているんですがもう69年になるとこういったモノクロの写真になっていますでこちらも折ってしまって申し訳ないんですけれどもこれは科学ですかねの<笑>の本の 切り離しになるんですが結構絵が面白かったので入れてみましたこちらは古い本のインデックスになりますで、かなり変色していてもう本当に画像でもわかるぐらいこうシミみたいになっているところもありますので好きな方と嫌いな方は分かれるかもしれないんですが とても古いものなのでちょっとご確認のほどお願いしますで、こちらも古書なんですけどこちらは変色しておらず楽譜になりますで、その他にこのファイルに入れると入ることは入るんですけどちょっとはみ出しちゃう<笑>はみ出て見える古書があったので 入れてなかったんですけれども、実際お送りするときは入れたいと思います。その代わりはみ出ています<笑>。まずこちらのえっ、ー、と古い本の切り離しと、こちらは何かの本の切り離しなんですが、えっ、ー、とかなり古くてすごくいい感じで変色しています。で、文字もとても可愛いです。この2枚。 はみ出ちゃうんですすけど入れておきますで最後のポケットがブロッックメモとステッカーになりますまずボタニカルのステッカー3枚なんですけれどもあの前も話した通りちょっと海外製のものなのでここがののりしろの部分が剥がれやすくなっているのでそこだけご了承お願いします。 ブロックメモの絵柄がこちらになるんですがこれだけ透かし和紙になっています中身の紹介は以上になりますこちらも動画配信の 翌日の19時から21時頃インネにて販売しようかなと予定しておりますご興味のある方はぜひ遊びに来てくださいただ今回も作りに甘い点があったりボンド残りやここ実はちょっとずれていたりするので もしご購入される方がいらっしゃいましたらその点ご了承いただける方のみということで申し訳ないんですがよろしくお願いいたします。サイズは、えっと、横がだいたい 19cm でここからここが縦が 13cm でここのマチの部分は 2.5cm とっています。 今回のこのアコーディオンファイルフォルダーはちょっとこのサイズ感がどうなのかとかクラフトボードを使ったりしたらどうなるのかなとか<笑>作り終わるまでどうなるか全くいつもの通りわからなかったんですけれどもとても楽しかったのでまた作りたいと思っています私が一番参考にした動画のリンクを説明欄に貼っておきますのでよかったら覗いてみてください 今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。グッドボタンもよろしければぜひお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。